おはようございますおはよいますま、ね、おですちえです<笑>ゆうかですみなさんこんにちは今日は千葉県にあるキャメルゴルフリゾートでお泊りゴルフです今日はですね、ちょっと妹をお手伝いで呼んできました。よろしくお願いしますお願いしますいろいろ監視などお願いしますはい<笑><笑>なんかあるみたいなのでゲームが…お願いします、はい、お願いしま す, いしま す, いしますはい そうなんですよ。で、まああのゲームをちょっと前半と後半で用意してまして、はい、えっ、ー、と前半はやりたかったことがあってカタカナ禁止ゲーム対決。カタカナ禁止。はい。を二人にやってもらいたいと思います。かまる。<笑>ゴルフで使うやつやん言っちゃったもんね。うん。ああ。最後の最後皆さん今度はねゴルフもダメ ね, ねフもダメっていうね。うゴルフっていう時って何て言うんだろうね。 緑の玉うち<笑><笑><笑>そうですあの、まあ、それをちょっと2人にやってもらって、まあ、いっぱい言っちゃった方はちょっとドッキリを仕掛けさせていただきたいなと思います。はい、もうドッキリ来るっていうことでですす、はい、は内緒です<笑>、はいはい、って感じで前半やっていきたいと思いまして、はい、ゆうかちゃんちょっとあの何個言っちゃったかとか分かりますく お願いします。はい。はい、じゃあ、そんな感じで、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい どこ行った？オッケー。あ、あ、あ、あ<笑>どこ行った？<笑>どこ行った？あそう。<笑>オッケー。<笑><笑>いい感じ。ありがとう。いいよ。<笑>手前に砂がね。 ありますね。番手を数字だけで、七番の棒でいきます。ありがとうございます。<笑>いいね。沈<笑>黙<笑><笑>。ちょっと待って、冗談？<笑> いいねいいいねねででですねーですありがとうございます何番ったえ<笑><笑>れれ、ね、ちょっと綺麗 You tell. <laughs> <laughs> <laughs> 気づかんでやけど、めっちゃ言うじゃんと思って<笑>。<笑>気をつけてたんだけどね<笑>。めっちゃ連写してた<笑>。一ホール目一応終わってみて、ま、はい、マオちゃんが見事に二回、<笑>チェーちゃんはまだ死守しておりますゼロ回です。すごいね、はい。結構あれですね、グリーン周りとかが。 あと残りないヤードですかって聞いた時のやつとか危ない危なそうなんでちょっとそういうのもあの僕らちょっと仕掛けていこうかなと思ってるんではい、はい、仕掛けなくても普通にさ<笑>よい、にょんごんさ、毎日 そ, そ, そ, そ, そうそうそうそうそこじゃないよそうそうそうそうめっちゃ気を付けたこと<笑>すごい、こうやってじーって見てるのにそう連発して違う、ジ<笑>ー<笑>食べるけんさ<笑>え、どうしたんやろうと<笑><笑>いいよって言うよりやん<笑> はい、難しいです絶好調やね<笑><笑>なかなか言わない絶好調<笑>やばいあ、出てきた出てきてない途中まで出てきたから 副長やって。副<笑>長やって。ちちゃんここの。はい。会場は。はい。何回か回られたことあるんですか。多分初めてです。どうですか。狭いね。狭い。多分。笑、まま、った。俺見なきゃ。けど<笑>。言った。えー、<笑>もう喋んなよ。<笑> っっかくいいい<笑>ちちゃゃん、んここ<笑><笑><笑>このののどどどううしししたたな続き行ま会会場場で難木の根元から釣ってきました。ああ白白に入ったので あ ど, どうすんの全身でははい、はい残りしいこれが116。 九番で行きます。はい。うん。同じようなところですね。怖すぎた。飛ばしやだな。<笑><笑> <笑><笑>ィいいらいます。オッーあっもらってください。 <笑>えっと何だだったでしょうか。五です。はい。七。はい。ないです。六三十ぐらい？三ダで上がればいいとこですね。5? 基準？<笑>基準です。基準直訳すると基準？<笑> ゆうかちゃんもゴルフやるんですよねゴルフやります、ね、結構やるんですかお姉ちゃんと一緒に結構やりますお姉ちゃんが福岡帰ってきた時に一緒に回るぐらいはいはいはいはいはい<笑>、はい、<笑>あんま参加しづらいよね<笑>ガンガンにカタカナ使うからねこの、このね、このええじゃあ今度ちょっとあれですね姉妹対決とか<笑>はい えっトロカーマーが 大丈夫いい？<笑>ちょっと良かった本当。<笑><笑>ちょっと今日プロで気休せしてるけど、<笑>ちょっと良かった。ちょっと下着がねペロペラやった。今の？今のかな<笑>え？みんな日本語で書 か, かんの？<笑>ペロペロってカタカナ？カかカナ。<笑> ひ, ひらひらで書 か, かんと？<笑> アウトで<笑><笑>なんかいい勝負だね。<笑>いやない<笑><た> いいね<笑>いいね<笑>いいけど、いったいい感じや二<笑>人とも同じぐらいの距離ですね、うんうん、もらってもらってください ありがとう。<笑><笑>何くれたのン<笑><笑><笑> 仲良く三で上がりましたね。はい。うん、えっ、ー、と三ホール終わりまして、ゆかちゃん。もうが三回でちえちゃんが三回で。ああ、同点。<笑><笑>まさかねあそこで言ってくれた優しいですね。ちょっと優しさ出しちゃいました。うん、<笑>普通に言ってくれましたもんね。うん。 完璧な完璧な完璧ですね、あの言葉はなん<笑>で言ったっけこういう見出してるの白いの<笑>えゆうかちゃんとちえちゃん今日初めましたですか初めましたなんで、ね、<笑>言うちまん先生に怖くて 福岡からねはい、福岡ちょっと遊びに来てたまたま予定があって来てもらって、はい、ありがとうございますお手伝でありがとうございますぜひ今度姉妹対決をお願いしますはいお願いします、うん、いらないにこっちらにちこちがらにつくるこちらにつくるこなるほど砂糖とねこあすいません柔<笑>道人の一緒につくるつられたら終わり<笑> れメガネを肩タダに載してくれるだけです。<笑><笑>すごいいいよって。<笑><笑>じゃあまた次の三ホールも行って、はいはい、どのぐらい言うかちょっと視聴者の皆さんは楽しみにしてもらって、はい、お願いします。お願いします